しゃあ車しました<笑>さあ<笑>のおしゃ、よいしょ。えー。 やばい、ちょっと待って、後ろ触るの怖いわ、意外と。見えてきましたよ。見えてきましたよ。 ですよね、はいうん、この前何か見た時 LED やんっこっちだけノーマルのバルブで、うんうんまあ、ノーマルって言ってもノーマルよりちょっと明るいやつが入ってるんですけどはいわ、はい、かります青いやつが入ってますけどはいなるほど了解で す, すありがとうございますさしあいますついにゲット熱いし いなやばすげえパワフル気持ちいい大変なこれはいということで忍者1000納車しましたいやもう正直ね あの試乗もせずに見た目と値段で判断してもう買っちゃったんですけどあのー、まあいろんなねレビューを見てみたんですけどさすがに乗りやすいバイクですはいすごいすーげえ乗りやすい、うん<笑>うん、いや乗りやすいわ <笑>いやー、なんかね、1000cc なんですけど、あのー、ぐっと回したら、もうかなり の,、ね、あの勢いでスピード上がってくれるんですけど、もう普通にね、街並みで走ってる時は、ちょっぴりアクセル回すと、ほんまにね、あの滑らかですよね、はい、すごい乗りやすい。 なんか、あのー、ほんまにまあ、つい先日まで2時乗ってきたんですけど、全然ね、違和感がないですよね、まあ、違和感ないというのはあれなんですけど、あのー、まあ、なんか乗りづらいっていう違和感がね、ないですよね、いやでもね、やっぱね、見た目がね、R25 がいいわ、<笑>うーん、ほんまに R25 はやっぱ最高やわ。 うん、忍者乗りながらこんなに乗ってるいやでもちょっと足足回りがねちょっと熱いかも<笑>他は大丈夫やと思うけどねはいあのー、自分ね 175cm で足つきもねえっ、ー、と結構ねあのー、まああとかかとがつかないぐらいええーあのー、結構足つきがいいので全然乗りやすいですよね あ嘘、かかとはついたわこんな感じですあとねさっきねバイク屋さんから説明を受けたんですけどあの、難しい機能が、ね、なくてもうほんまにシンプルなあのー、大型バイクですねいやーでもほんまに乗りやすいまあ慣れるまではちょっと時間いると思うんですけどこのねあの、加速感がね半端ないわ r 2イ5感覚であのー、追い越ししようと思ったらちょっと絶対事故ると思うわ<笑>いやもうね街並、ま、みは2足か3足で十分やわ R1 渋いなあの鉄マフラーがすがやなかっこいいわちょっとね金持ってないからね 今度はもうそっちのパスを盗めるやつた全部いやー最高 であのー、いやほんまにね今日は納車初日なんでどうしてもね乗りたくなりますよねはいほんであのー、今までねこう納車するまでにこうネットでいろいろ調べたんですけどレビューとかあのーまあ、同じくね 忍者戦2013年モデルね2013年、2012年とかそこら辺の方たちのレビューを、えー、聞いてみたんですけどあのー、まあまあまああのー、大体そんな感じですねで足つきは本当にすごいあのー、まあ、気持ちいいですよねはいちょうどいい感じ1 7 5センチ以上の方ねあのー、もちろんもっと楽だと思います あちなみにパパンンダ、パンダついてまーす<笑>アクセルね、トルク、すごいね、あの滑らかですねで。後半に回すと、やっぱりあ 1000cc のパワフルな感じが出てくるしま基本、ね、街並みではね、あの、ま、2000回転から3000回転の間であの十分ですね。 ま廃、あ、校に関してまあ、今、ちょっと分かりづらいんですけれども、なんかあのレビューで見てみたら、あんまり良くないって、あのたくさんの人がえー、とまあおっしゃってたんですけれども、まあの多分ね、この忍者1000のロービームが LED にねあのカスタムしてますので、結構明るいですよね。で逆にハイビームがあの っきつけてみたんですけど逆にねハイビームつけるとそんな変わらん<笑>くらいなはいあのハイビームは普通のハロゲンのやつでまあのロービームだけであのまあ、十分ねあの使えるかなと思いますねねあのねこれからねまた徐々に、ね、カスタムしていきたいなと思いますのでぜひねお楽しみにしてくださ い,、えー、いにねもうあのー マフラーなんですけど、まあ、もちろん最初にね変えたいの で, すけどでちょっとネットでねあのこういったやつちょっとメーカーわからないやつメリデングイのやつを買ったんですけど実際どんな音するかわからないですよねちょっと楽しみですよね、まあ、基本的自分がねあの低い音低くてちょっとバックオンじゃないけど、まあ、まあ見た感じはいい感じですよねはい、まあ、でも意外とね あの忍者0のこの純正のマフラーの音悪くないうん結構いいでもまあやっぱりね1 0 0 c c は暑いわうんまあ今夜ねちょうどまあ足回りあったかいぐらいなんですけど多分もうちょっとね信号待ちいくつかあったからねあの暑くなると思います、ねまあ、あの今日はねあくまで ね、いきなり乗り出してその、まあ、R25 と比べた感覚なんですけれども今後はね何回か乗ってきてもっとね多分いろんな感想、あのーまあ、が、ね、出てくると思いますのでねそこのときも皆さんにシェアさせていただきたいなと思っておりますはい、まあ、でも全体的に、ね、あのー、かなり気に入った。はい まあ、まとめると、ほんまに1階で乗るとね、もう好きになった、好きになれるバイクですね。